おはようございますポンちゃんおはようポンちゃんもうすぐ8歳ですよポンちゃんポンちゃん8歳大人になるよ 朝ヒーター入れましたでももうあったかくなり始めてねなぜ酒で、ね、スープ火あっためたのに飲まなかったうん電池がなかったやっぱりコンロはンご飯食べたのにまああとでもう一回スープだけさあこれで風呂入って で戻ってきて交代ですそんなんばっかりですようさあ今日は黒犬おじさん勝手に歌うチャンネルです、えー、喉の調子がもう一つ優れないのをいろいろ考えているところです飴を舐めるスチーム吸引器をやる えー、ガムを噛んでスタートですあなたがいつか話してくれた岬咲を終先<笑> さあ、えー、今歌い終わりました喉がガラガラです歌い終わるとこの人出てきます、うん、黒い猫さん出ましたは い, はい私がはい黒猫ですこのよ っ, っのが脱ぎすけてるよ、はい、ンんポンちゃんじ ゃ, んゃんあ、うん、んポンちゃんお父ちゃんのお父ちゃんがポンちゃんごめんねこれ今どこつからね それね、ジャンくんはあそこです。まだ寝ています。寝てて寝てて。ジャンくん。こんにちは。ジャンくん。 今日は暖かいね。今もう夕方なんですが、暖房引てなくても結構まあまあ暖あかいです。でもそろそろこの人を活躍させましょうかね。君たちの健康にも良さそうな